力抜いた時に楽して待ってっうわーいい音だったね。丸くなっっっっっててててててそそのままれももももう一回ははい、力抜 い, てよ い, しょはいいいいい左側側大丈夫右よいしょわいい音だったね これ、痛くないの分かるはいはいはいこれはね、か<笑><笑>暑かったです ね, ね暑かったね<笑>暖房がないね暖房いらないそうそう<笑>